皆様、日頃スーツ交通チャンネル旅行チャンネルなど動画をたくさん見ていただき誠にありがとうございますこのスーツチャンネルはもともとスーツというチャンネルがただ一つだけありそれに続いてスーツ背広チャンネルまた2018年の初夏の頃からスーツ旅行チャンネルも新設して現在に至っておりますもともとスーツチャンネルの設立の目的は2017年3月の4日から6月の25日にかけて実施された最長往復切符 JR で最も長い距離を乗車することのできる特別な乗車券それを購入し実際に4ヶ月の長旅を実施することを目的としその資金確保のために設立したチャンネルでございます視聴者の皆さんにその今までになかった長大な旅行の様子を YouTube を介してご覧いただき 入ってくる広告収入を使って旅行を続けるということを考え、実際にそれは実現することができました。多くの皆様の5000円と、それから実際に現金や現物での支援をいただいたおかげでございます。この場をお借りして改めてお礼を申し上げます。 皆さんにも大変ご好評いただきました最長往復切符の動画ですがその再生数はチャンネル設立の当初のものとあってそれほど多くはなくまた動画自体も私の当時の撮影編集の力量がそれほど高くなかったものからあまり質のいいものにはできなかったと個人的に考えております皆さんにはこの最長往復切符をまた見たい別の形で見たいというご要望も多数いただいておりまして私もぜひそれに応えようと思っておりました ちょうど近頃は新型コロナウイルスの関係で外出をすることもできなくなっておりますのでちょうど良い編集の機会と捉え今回はその2017年3月の4日から実施をいたしました約4ヶ月の最長往復切符の旅行を短くまとめ総集編として皆様に音楽とともにお届けいたしますこの最長往復切符と申しますのはもともと JR の各路線と路線を乗り継いで一筆書きで乗車券を購入することができるようになっていまして その一筆書きは途中で同じ駅を二度通ることがない限りはどこまででも長く飛ばすことができるようになっていますでは JR の線路を全部使って一番長い距離の線路の一筆書きルートを計算した場合には一体どれぐらいになるのだろうかといういわば一つの数学の問題でありましたそしてそれは最長片道切符ということで1960年代から初めは東京大学旅行研究会の方から始められたそうですけれど JR で最長の長旅ということになっております しかしスーツチャンネルでは片道切符というものが存在するのなら現実には JR には片道切符の2倍の距離往復切符というものがありますので最も長い1枚の切符で乗ることのできる距離を追求しようと思ったら往復乗車券を使用するのが正当かと思われますその距離は2万 1910km ということになりますこの数値は横浜国立大学の経営学部経営科学総論を当時担当されていた成島康先生にご協力をいただき時間を割いていただいてそのおかげで計算することのできた数値です 誠にありがとうございますしかし私はその時式の設定を間違えまして実はこれは2 1 9 1 0キロの距離は JR で最も長く1枚の切符で乗ることのできる距離ではなかったということが後に判明しております確か実際の距離は2万 2000km をちょっと超えたんだったかと思いますけども私はその時に2度目の最長往復切符の旅を実施し JR の本当の最長往復切符を利用し114日間の有効日数を計算することになりました その様子はスーツ交通チャンネルにて投稿しておりますのでぜひ2度目の最長往復切符の旅も興味のある方はご覧ください当時私が1度目に実施をしました最長往復切符の旅はただ JR にたくさん乗り継いで鉄道に乗りまくるというだけではなくせっかくの全国ほとんど全てを回りきることのできる乗車券ですからその切符1枚を使ってそして日本とはどのようなところであるのか自分なりに一つの旅として見てみようということも副題として考えておりました その考えは現在スーツ交通チャンネルではなくスーツ旅行チャンネルに移行されており現在のスーツ旅行チャンネルの原点となったともいえる旅でございます現在のスーツ旅行チャンネルをご覧いただいている皆さんにはぜひともご覧に入れる価値のあると思いますこの最長オフキックの旅2017年私が大学2年生に上がるか上がらないかの頃それぐらいに始めたこのチャンネルの現在の活動のその記録でもありますのでぜひ楽しんでいただければと思いますよろしくお願いいたします 3月の4日に東京駅をサンライズ瀬戸号で立って翌日は観光しつつ山陽地方を九州まで1日かけて移動しましたそして今日の朝早く博多駅で最長往復切符の引き換えをしていよいよこれから先日本全国津々浦々を四国を除いて回ることのできる最長往復切符を利用して旅をすることになりますここは佐賀県の肥前山口駅ですここは最長片道切符の駅として知られています朝8時半で まだ気温は8度3月な の, のにね結構下がって寒いからね皆さんもあったかい格好して行かれた方がいいですよこの最長片道切符の駅として知られているというのは最長片道切符を利用した場合この駅が終点ということになるからです、まあ、詳しいことは是非 NHK とかも見てもらってもいいし私の動画を見ていただいてもいいんですがそういうわけで30年以上ここが長旅日本で一番長い距離の乗車券の終着駅ということになっているのでこのようなさまざまな石碑とかプレートみたいなものが設置してあります しかし最長往復切符の場合は始発点終着点はこの肥前山口駅ではなくお隣の駅ということになっています特急かもめ号に乗り込んでそして次の駅通過する駅ですが肥前白石というところから最長往復切符を利用することになります昔はここで石炭を取っていたそうです石炭の町白石町車掌さんをわざわざ呼びつけてすいませんけどよかったら押してもらえませんか動画も撮らせてもらいましたここで最長往復切符を利用します肥前鹿島からは普通列車に乗り換えていよいよ最初の途中下車です ここは有明海の目の前の駅、比前七浦に到着です。目の前に出ると早速このようなドロドロの干潟、ちょうど今は干潮の時間に来ることができました。潮の満ち引きが日本一番だそうです。だから今は引いている時だから一番少ないし、海が満ちている時は逆にこれがかなり上の方まで上がってくるということだと思います。そして、緩慢さだけではなく、ここは遠浅でありますので、このようなドロドロ。足を踏み込めば靴はたちまち汚れます。こんな編集昔はしてたんですね。ちょっと適当ですけど。 あそこに4匹写っていますと書いてあるのはムツゴロウですあの水陸両用魚みたいな感じでまあ、実際には水の中なんですけどえそこの中にいるお魚を見物したりそれからすぐ脇にあるこれなんかかき小屋みたいな道の駅みたいなところでしたけどね牡蠣が1か5千円そんなお金ありませんでしたがしかし写真は撮らせてもらいましたこの辺りは豊富な栄養分で2倍以外の栽培栽培なんか2倍以外の養殖が盛んなのです牡蠣の味噌汁も美味しかったですよ300円ぐらいでしたしね 当駅の看板には六五郎が書いてありますます、あ、この辺の見物をするんだったら自然な穴裏で降りておくのが一番いいでしょうしかしここから先も引き続き長崎本線の旅は続きます景色はとっても素晴らしいんですけど今日の朝も5時に起きましたのでちょっと眠くしばらく寝ていたら諫早の駅に着きました諫早も古い石橋などが名物なところですが今日はこれから一気に博多まで向かいますまだまだ旅が長いのでこれから先も引き続き大村線に乗り込んで海沿いを走ります 大村湾に沿って走るところ、今日は晴れていてとっても良かったですね、さっきは曇っていましたけれど、晴れて欲しいと思ったところではぴったり晴れてくれましたその大村線の途中、大主号というところで降りましたこの駅は海軍の方だったと思いますが、特攻する方の訓練のために最初作られた駅だということです ここからしばらく歩いていったところ、大村湾のすぐ際のところを進んでいきますと、大変立派な景色があります。立派な景色というか、戦争の痛々しい景色というか、なんともわかりませんが、少なくとも貴重な産業遺産であることは間違いありません。産業なのかの戦争って、海の際のところ、透明度も高いですね。しばらく進んでいくと、このようなコンクリートの謎の構造物があります。 これはもともと水槽だったようなんですが後ろのところにこのようにある壁だけになってしまったこの建物これは何かと言いますともともとは海軍の魚雷発射試験場として作られていたところでここの中に魚雷がどうも試しに積み込まれていたんだと思いますがここで性能試験をやってるっていう話だったかなえこの中に魚雷を積みそしてこの先へ続いていくこのレールに乗せてあの奥のところ塔が立っていますけれどその塔のところから発射したそうです この当時は奥の塔の方へ近づくことはできなかったんですが2020年現在はこの塔の手前のところ柵が撤去されていてあの壊れているところまで近寄ることができるようになっていますただ落ちたら当然危ないので行かれる方は皆さん気をつけてくださいオグシゴ駅から歩いて30分ぐらいでしたかねそれからこちらにも何をしてた建物なのかわかりませんが鉄筋コンクリートの建物が残っていて手前のところはでも朽ちてしまいました大穴が開いていますちょっと怖い光景ですね それから先全力ダッシュをしまして川棚というところに来ました川棚は海軍の確か工場があったそのすぐ脇だったと思います実はこの大村線は海軍と大変関わりの深いところ昔は長崎本線ということでしたがこのハウステンポスも元々は海軍関係の敷地だったそうですこのまま行けば終着駅は海軍の駅佐世保ですがそこへは行かずここから先は博多方面に進路を変えますそして到着しましたここは武雄温泉です 今度新幹線がやっっててくるとといいいうここになっています古いこの建物武雄温泉の楼門は東京駅を設計した辰野金吾さんが作りました結構時間なかったんですよね大急ぎお風呂にも入ってその後速やかにまた乗り換え乗り換えを続け新都市駅からは最長オフキッの指示で九州新幹線に乗り換えます乗車券のルートは決まっています新幹線経由ということになっているので新幹線にも当然乗らなければいけません結構大変なことです 博多までそれほど長くない距離ですが確か800円ぐらいお金は払わなければいけなかったかと思いますところでこの日さっきカキの味噌汁を食べてからまだ特に食事をしておりません確か安い菓子パンかなんかは食べたかと思いますけれどこの博多駅でいよいよ今日休むところ乗り換えとなるわけですがその前に 有名なラララーーーメメメンンンを食べておきます福岡のラーメンは豚骨ホーム上で食べる390円のラーメンはまあ咲場せばもっと安いところもあると思いますがまあしかし十分福岡らしさを感じることができるし安くてお腹いっぱいになれるありがたい食べ物ですさてここからは再び新幹線に乗り換えですしかし行き先はこの博多ではなく一つお隣の博多南 これ九州新幹線の駅ではないんですが、なんでこんな博多南という駅があるのか、まあご存知の方も多いと思いますが、車両基地があるんだからどうせだったらそこまでお客さん乗せてくれませんかと、えー、地元の、えー、確か中川町でしたね当時はね、えー、そこの人たちが要望して JR 西日本が走らせてくれている、100円で新幹線に乗ることのできる面白いところです。ここに乗るということも面白いですし、それからまた、 博多周辺は安いネットカフェがあまりありませんので、新幹線に乗って一駅をお隣のこの中川町内、博多南駅までやってきた方が、実は安く宿泊できるんですねえ。確かこのすぐ近くにあるネットカフェなんちゃらというところに泊まったと思います。現在もあると思います。この日はこれで終わりです。翌日はさらに九州の南の方へ熊本を目指して進みます。次回は博多から熊本までです。よろしくお願いいたします。